えー、とこれをですね、あのこちら、えー、この式にありますように、まあ、係数をですね、A0 から A1、n と小柄の順に並べて、で、で括弧でくくったもの、まあ、これは、あの、整数の N プラス1個の組みの数ですけれども、まあ、このような形で、この多項式 AX を今後表すものとします。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 この係数のがですね、C0 から CK の組で表されるような一円数多項式で、それはあの AX と PX の和になっているものを出力するとします。で、処理の仕方は、実はあのこの一円数多項式の加算のアルゴリズムは、その多倍調整数の加算のアルゴリズムとよく似ておりますので、ここで取り上げたということもございますけれども、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 多倍調整数の場合にありりりりまましたよううなあの桁のの繰り上ががというのがああせんあくまでもこれは各異なる係数ごとにですねあの和を計算すれば済むという点ではその一変素多公式の加算のアルゴリズムは、えー、と多倍調数の加算のアルゴリズムに比べてまあ若干単純であるということが言えると思います。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 係数の計算量ですけれどもこれは各校の多倍長数ののさに比例しますこの授業の最初の方で、K ワードの多倍調数同士の加算の計算量がオーダーの K になるということを述べました。この多倍調数の長さというのが、先ほどの見積もりでは K ワードということだったんですけれども、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 まあ、あのこのような形で、その全体で、全体の計算量、一辺数多公式の加算の計算量全体は、その各項の係数 の, その多倍調数の長さの和に比例するということが言えます。それからあの、いくつか特殊な場合の、その係数がですね、特殊な大きさの場合の、その一辺数多公式の計算量について見積もりますと、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 それから、あと、係数がすべて、長さ m ワードですね。m ワードの場合には同量にして、その一変数多項式の加算の計算量は、オーダーの mk で見積もることができます。今回の授業のまとめです。今回はまず、計算量の概念について学びました。 で次に、えーと、符号なし多倍調整数の加算の計算量の見積もりを行いました。でそれから、えーと、符号付き多倍調整数の、えー、表現について学びました。でえー、と後半では、一変数多項式の加算のアルゴリズムについて学び、その一変数多項式の加算の、えー、計算量の見積もりを行いました。 次回のの授業の予告です次回は一変数多項式の法ーナー法について学びます。そしてこの応用としまして、非不整数の二進十進変換、それから小数分数の二進十進変換のやり方を学びたいと思います。テキストではそれぞれ第 2.2.3 節それから第 2.2.4 節